サブチャンネルですこれどうにかしたいなこれこれもう使うようとないよプレゼント企画したいけどね<笑>もう学校学校にチャンネル登録した学校学校のアカウントでだけ学校のアカウントのみの み, のみ<笑>プレゼント企画いや学校が応募してほしいけど、うん、応募するにはチャンネル登録しなきゃいけないっていうこれでジェンガやる企画にするあそれはもう面白いなと思ったよそうしよっかな はい、はい、ちょっとやっていきますか、うん、ジェンガジェンガこれ黒板消し100個つく、うん、使って、うん、ジェンガジェンガやりましょう僕もう2個抜いてるんだよいやずるずる<笑>それきっかけでこの客が生まれたわけだからな<笑>ガシャンってなったらねおしまいね音が崩れたとしても、うん、別にってたらボってたら OK いや怖っいや結構不安定だぞなあ ララランドみたいララランドマジどうだったセッションの監督なんだけどそうだよね面白かったさすがだ、ね、しかもあれ、セッション作った時がめっちゃ若いもんねあ の, あの監督であの監督出てくるじゃん監督じゃなくて鬼コーチ出てくっちゃうあのスキンヘッド野郎 そ, そういうの分かってんなっていやここヤバいだろここもヤバいぞ結構ヤバいな結構むずいない意外といけんだろうねこう横とかのこう 圧力で。いや、だってこれが溜まってんのすごくない。いや意外とやばい。これやばいもんの。これやばいぞ。ええ。もうないぞ。そんなことあるよ。本当に本当に。本当にもうない。マジでいない。揺れがすごい。ないぞもう。パス。ああもう引っかかってる。い や, いやお前。うわ、うお前。本当にやばいぞ。もうだって向こうに倒れてるもん。ちょっと。 今やばかったな、はい、も, ういやいやもう今喋んのやなぐらいはい、もう勝ったこれ勝った<笑>最悪じ勝ったもう最悪<笑>マジで勝ったこれ伝わるでしょ俺ここで待ってたら多分お前のターンでこれ。もう終わって、はいトえお前のターン俺のターンかい、急がないと本当に無理だよマジ上すぎんのなしなト<笑>何それいや、こここの辺りなしなトは<笑>い、やい いるでえょ、保 っ, ってるってねこれ保ってるって言った時もだってず る, <笑>ずるじゃんこっから先もやじゃんじゃあここからだと多分 い, い行けるよすぐ本当に動かないよいやもう全部無理なんだよ今までがすごかっただけなんだやっぱテーブルをクロス引きと一緒だから、うん 早くやるしかないと思うんだよねいやお前それ<笑><笑>おおマジかよっしゃテーブルクロスできんのはい一回もやったことないやったことない人じゃんでもめっちゃ見たことあるあーめっちゃあるめっちゃ近くで見たことあるあ近くで見てんだあっおしおしおしはい、はい、来たーあんなにいい画面あるのにうわその道の人じゃん<笑>コツを掴んできた完全におー<笑>今危ねえ おーいい。どういうゲームなの？これすごいぞここ今<笑>。<笑>そこもうないからな。<笑>こういう橋あるしな。こん な, こ, こ, なこういうことになってるのかな。これいらないんで実は。はいはいはいはいはいアウト。<笑><笑>じゃあこれ最終決戦。<笑>最終決戦なこの山の。ねえねえこいつはもうヤバいよ。そこ抜こう。そこ抜いたらもうかっこいいって思われるよ。 いや違う違う違うこいつは無理なんだってやっぱでもそういうさとこやっていくここいつ見てみそれやって残った時がすごいんだから残るわけないだろはい違うだろ今のここじゃんここじゃんそこ や, っ、はい、や言えるの見たいと思ってるよみんなこれうんお前どう考えても無理どう考えても無理じゃんっていうとこを成功させた、うん、るのがやっぱ見たいみんな マジですごくないトここの位置カ違 う, 違 う, 違う置けねえじゃんト 置, 置くのも大変じゃんやばい置くとこが勝ったな勝ったなこれそれ落ちてもあるだろねはいこれ勝ったなここだって俺ファインプレーすぎるでしょ いやもうだってもうこいつがここ行ったらめっちゃすごいよなそこ行ったらめっちゃすごいよ行くかちょっとそこ見えるようにやってちっ こ, こ行ったらもう神だもんなそこ行ったらもう神だよ本当にどこが一番無理そういやまあそこだろうなだから全部かかってるもんうん絶対に右足そっちにかかってるもん俺成功させるわ俺いや一い1回こうする <笑>一回こうするってなんだよ<笑>難しいなこれなでも俺楽しかったねなんかこんな日常もいや今最後のめっちゃおしかったなということで「サブチャンネル」でした、うん、ありがとうございました